それでは次はですね、えっと、セクション 4.7 の方逆減の計算というのをやります。テキストですと、60ページです。で、えっと、ここでは、あの、R を可観感としまして、で、i を、あの、R のイデアルとします。で、そうしますと、この R、R をですね、i で割った常用感というのを考えることができるんですが、えっと、もし、この常用感、 のある元ですね。A が単元のとき、すなわち情報の逆元を持つときに、まあその逆元をあの計算しようということを考えます。で、今日の話はこの逆元の計算に拡張ゆっくりとド情報が有効であるという話をして、まあその計算手順を紹介します。で、一応あの理論的な基盤になるのがあのこれから述べます定理 4.48 という定理です。 えっ、ー、と、内容は以下のようになっています。まず、R をユークリット正規としまして、それから D をそこで定義しているユークリット関数とします。で、あと、あと A と M をあの R の元とします。で、えっ、ー、と、この時に、その、A モード M ですね。えっ、ー、と、これはあの、確か前回定義しました記法ですけれども、A を M で割った乗用っていうのが、で、あと一方、こちらは、ここはあの、こういう、 ね、R over mr の単元であるならば、まず言えることとしては、A と M の最大公約数が1であるということが言えます。で、さらに、この時に、その各張ゆっくりとご情報を用いて、この乗用感における、この A の代表、A の代表元ですね、乗用類としての代表元の情報の逆減も、計算可能であるというのがこの定義です。 まず、じゃあ、証明から順に見ていきたいと思います。えっ、ー、と、まず、その、えっ、ー、と、乗用感 R over MR において、この A を M で割った乗用ですね、乗用、乗用、乗用類の代表源が、あの、ここの乗用感の単元であるということは、まあ、それと同値な言い方としては、まあ、ある、えっ、ー、と、R の原 S が存在して、で、 えっと、s は、この、a の情報の逆元ですすなわち、えっと、s×a というのが、あの、m を法として1に合同であるということが言えます。で、この合同式の定義を書き換えますと、え、これは、あの、ある r の原 t が存在して、えっと、sa-1 というのが、あの、m の t 倍に等しいと。こういう性質が成り立つわけですね。で、えっ、ー、と、こ、この等式をですね、 あの変形することで実はこのこの等式はですねでここで大事なことはあのこういうその A と M がこういう関係式を満たすときにはこの S と T というのはあの拡張有っとご情報で計算可能であるということに注意してくださいで最後にこういう関係式が満たされるということはあの A と M は互いに素であるということが言えます えー、とまあこういう定理にまああのよるわけですけれども、微行としましては、以下のようなことがあります。えー、とこのまあ A と M から、えっと、を入力とする各種行方とご情報の出力をまあ RST としましょう。で、この時に、もし R が1ならば、この S モード M ですね、S を M で割った乗与で表す代表現っていうのは、 この R overMR という乗用感におけるその A モード M という、まあ、A, A と合同な弦の情報の逆弦にあります。一方で、まあ、R が1でない場合すなわち A と M が互いにそうでない場合というのはこの A を M で割った乗用で表せるこの代表弦というのはあのこの間において乗用感において単元ではありません。で, ですのでこのすのでまあこの エモデの M の情報の逆減はこの常用化においては存在しないということが結論付けられます。えーまあ、あの一応理論的にはこういう話なので早速あの例題を見てみましょう。えー、この例題はテキストですと例の 4.49 というところにあります。えー、っと。 そうですね。例の 4.49 は、テキストの60ページにあります。で、ここでは、あの、R を整数感として、それから M を29、それから A を12とします。で、えっと、ここで M をイコール29を法として、まあ、12、A イコール12の逆、逆減があれば、まあ、求めなさいというのが、この例題です。で、そこでやることは、この、 m イコール29とそれから a イコール12を与えて各種ユークリットご情報でこう計算していくわけですね。でそこでまあ r0 が29とそれから r1 が12ですのでここからその乗用の列を順番に生成していきます。そうしますと r2s2t2 の列が組がまあここでは 51-2 というふうに出まして さらに計算していきますと、R3 と S3 と T3 の列が2とマイナス2と5。それから、R4 と S4 と T4 の組が1と5とマイナス12というふうに計算されまして、最後、R5 と S5 と T5 が0とマイナス12と29というところで計算が一応止まります。で、そうしますと、 その i が4の時に5る2 9とですね、それから1 2ス1 2の和が1になるということで、a イコール12に対して、その a のマイナス12倍というのが29を放たしてちょうど1に合同になります。で、まあ、一応あの、この例題ではその、 あの逆減の政府については特に言っていないのでマイナス12でもあのこの場合は構わないと思うんですけれども、まあ、一応正 の, の逆減を求めようとするならばマイナス12にえと29を法として合同な正の数というのは17ですからそうするとこの場合はまあ17がえと19を法とする12の逆減になるということになります。ここまででいいでしょうか ではもう一つ今回はその例題を解いてみましょう。でここではその代数的数の逆数の計算を考えます。でここではの3次の方程式ですね。x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1イコール0のコンの一つを α とします。でまあこの時にその α2 乗プラス α の逆数をその アルファの二次式で表しなさいというのがあの次の例題です。で、ここで、まあ、この形で表すときのラージ A とラージ B とラージ C はそれぞれ有理数で表すことにします。で、えー、と一応この話のですね、あの背景をちょっと復習しますとこういう話になるんですけれども、まず fx ですね、あのこの x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1イコールゼロを fx と置 き,、ま、きまして、方程式 fx イコール0のまあ今の一つをアルファとしましょう。で、えっ、ー、と、これをですね、その、まあ、Q、あの、有理数体 Q に対して、その、このアルファを添加したアル α による拡大体というのを考えます。これはあの、Q の括弧のアルファというふうに、こう、表されるわけですね。で、一方で、その、 Q 上の一変数の多項式間 Q をこの多項式 F で生成されるイデアルで割った乗用感というのを考えます。でそうしますとあの実はこの Q, にあ Q を α で拡大した拡大体の元とそれから Q を F x で割った乗用感と の, あの間に対応がう対応が でできるわけですねこういう形で α の, の多項式に対してこの x による多項式の対応ができます。でさらにこれ fx が9乗規約になりますとこの対応というのは同型になるわけなんですけれども今この fx は9乗規約ですのでこの2つ の, 対2者の多項式の対応というのは同型になるわけです。でそこで えー、と今はですね、このもともとの問題は、この α2 乗プラス α っていうその代数的数の逆数を求めなさいっていうことになってるんですが、このことをですね、この同型を使って説明すると、gx イコール x2 乗プラス x っていう多項式をこの乗用感で考えて、この乗用感でのこの gx の逆減を求めればよいと。 いうことになりますこれはすなわち、この Gx の, その最初の fx を法とする逆円を求める問題に希釈されるわけです。ということで、今度の例題では、その fx と Gx を入力とする拡張ークリッとのご情報の計算を行います。そうしますと、最初の r0、 R1 にはそれぞれ Fx と Gx を代入しましてで、えー、これをまあ割り算していくわけですねで、えーとまあ、2番目の R2S2T2 の組がここにありますように x-1 と1と -x プラス2となりましてでさらに R3x3T3 の組を計算します と,、えー、と2と -x-2 とそれから x2 乗 -3 というふうに なりますでここまでの計算でそのこのようにですね -x-2×fx と,、えー、と x2 乗 -3×gx の和が、まあ、2になるということで、まあ、両辺を2で割りますとあの ax あっなんだ sfx プラス tgx ですね s と t のそれぞれ多項式なんですけれども、まあ、こその和がまあちょうど1になるということで このことからその、えー、と Gx にですね2分の x に乗マイナス3をかけたものがあの F を法として1に合同になるということですので、えー、この乗用環状ではこの2分の x に乗マイナス3というのがこの Gx の逆減になるわけです。で今その元の拡大体に戻って考える と,、えーと ちょうどこの変数 x に α を代入したような α の多項式がこの乗用感での、あ、じゃあ、えっ、ー、と、拡大での逆減になりますから、そうすると、えっ、ー、と、gα の逆減というのが、ここにありますように、2分の1かける α2 乗マイナス3ということになります。一応、これが、あの、正しいかどうかっていうのを確かめるために、検算をしてみました。えっ、ー、と、今出た逆減が、えっ、ー、と、2分の1かける α2 乗マイナス3ですね。 それから、えっと、もともと考えていた、その G のァっていうのがァ二乗プラスアルファです。で、これを、あの、かけますと、こういう形になりますけれども、うんと、あ、そうですね、あのアルファの四次式になるんですが、え、これちょうどあの、一プラス二分のアルファで、あ、じゃあ、これ f ァで割り切ることができるわけですね。 1プラス2分の α かける f α プラス1ということになりますがこの fα っていうのはその定義から fα ゼ0になるように α を取ってきていましたからこの部分が0になってあと1が残るということで確かにこの2つの大数的数の積が1に等しくなるということが分かると思います。ここまでいいでしょうか。はい というわけで、あの今回は、えー、と拡張ユークリット誤助法の、まあ、性質から一つですね、この、まあ、テキストから定理を述べまして、それからあと、えー、と後半ではその拡張ユークリット誤助法の応用として、今回はその方逆減の計算というのを行いました。で、えー、と次回なんですが、あの次回はあの拡張ユークリット誤助法の性質で、ま、だ他にもいくつか あ, のありますので、 まあ、それについて紹介した後で、えっと、拡張ゆとご情報の応用としましては、えっと、実数 の, <笑>あの連分数展開をあの紹介します。で、これはのテキストでは、セクション 4.13 にあの説明がありますので、必要な人は予習してきてください。ここまでよろしいでしょうか。それでは、の今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。